新聞赤旗は何をしたいのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。ちょっと古い記事で、かつ内容自体は一生に付していい内容ですが、こういう記事に対してきちんと反論しておかないと、河の談話の二の前になりかねないので、きちんと反論していくことにします。 強制動員の犯罪事実、神議員が入手と題する記事が新聞赤旗に掲載されていましたので引用します。記事が少々長いのですが、後々わざと都合の良い部分だけを切り取ったなどと言われるのは侵害ですので全文を引用させていただきます。あらかじめご了承願います。なお、動画説明欄にタイムスタンプを記してありますので、長いと思われた方はジャンプしてください。 それでは行きますね。日本共産党の神智子参院議員は法務省が今年3月31日に日本軍慰安婦関係文書として内閣官房保室に送った長崎地裁及び長崎公訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要を入手し公表しました。判決概要は長崎公訴院刑事第一部が 1936年9月の高訴審判決で認定した犯罪事実です。長崎県内の女性15人を食堂の助給で客を取る必要はない、多額の収入が得られるなどと騙して、中国・上海の海軍指定慰安所に送り、就業、売春をさせた民間の被告人10人が有罪判決を受けたことが具体的に記されています。 1993年の河野洋平官房長官談話、河野談話の慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も還元、強圧によるなど、本人たちの意思に反して集められたとの認定を裏付けるものです。判決は当時の大審院、戦前の最高の司法裁判所も取り入れ、 日本軍と政府に衝撃を与えました。判決後の1937年9月に陸軍省が野戦守護規定を改定し、必要ある慰安施設をなすことを得ると追加し官報に記載。これにより日本軍慰安所設置が法的に公然と認められることになりました。戦前の大死院で確定した判決は、 1930年10月頃から上海駐屯の帝国海軍軍人を顧客とする営業を行っていた被告が1932年1月第一次上海事件の勃発によって多数帝国海軍軍人の駐屯を見るに至ったことをもって海軍指定慰安となる名称のもとに従来の営業を拡張することを欲し協力者を集めて日本の不条 女給または女中に雇うと騙して、上海の慰安所に送ることを防御したとあります。第一次上海事件、1932年5月に停戦は、中国東北部に作られた日本の海来国家、満州国建国から欧米諸国の目をそらすために、関東軍が企んだ陽動作戦と言われています。日本の陸軍と海軍は、 管轄地域を分けており、陸軍は河北と満網、海軍は上海を含む河中と河南としていました。海軍は中国側の予想外の強力な抵抗で苦戦。最終的には中国軍が4万人、日本軍の投入が陸軍上海派遣軍を含め4万人にも達しました。日本軍の駐屯拡大を背景にして、 もともと海軍兵士を相手にしていた慰安所の業者が儲けを広げるために、日本人扶助の誘惑を防御し実行したのです。判決文書は、行き先は兵隊相手の食堂である。食堂の助給で客を取る必要はない。衆議なので1ヶ月200円300円くらいある。上海の下し屋の助中などと還元で誘い、女性たちに 上海行きを承諾させ送ったことを有罪と認め詳細を記述しています。これまで日本政府が統一見解としている慰安婦の強制連行を記述している文書はないという主張を覆す貴重な判決文書です。海軍指定慰安所に女性たちを騙して送ったことに裁判所が業者の法的責任を認めたものです。日本軍慰安婦問題解決 全国行動の一人、小林久友氏は、それまで闇に隠れていた軍慰安所の設営をこの判決を機に、軍は公式なものとして認め、制度的に運営しなければならなくなったと考えられますと言います。1937年9月に、陸軍省が野戦諸法規定を改正し、第1条に、必要ある慰安施設をなすことを得ると追加し、 9月29日の官報に記載しました。陸軍と政府の内務省警報局との協議が開始され、1938年2月の内務省警報局長通帳で現地における実情に鑑み、特殊の考慮を払い、扶助売買に関する国際条約に戻るが、当分の間これを黙認するとして、女性の国外喪失の手続きを作りました。 陸軍省は1938年3月、軍慰安所従業婦募集に関する件を発出します。こうした政府の軍の手続きを経て、慰安婦の強制動員が制度化されました。その発端が今回の国外移送誘拐事件の有罪判決です。とのことです。一つ一つ見ていきましょう。まず、長崎県内の女性15人を、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 さらに言えば、騙して連れて行くような民間の悪徳業者を軍がしっかりと発見し、裁判にかけ有罪としたという事実しか見えてこず、一体この文章のどこから軍による強制連行につながるのかわけがわかりません。次に、1993年の河野洋平官房長官談話、河野談話の慰安婦の募集については、 軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も還元、強圧によるなど、本人たちの意思に反して集められたとの認定を裏付けるものです。とあります。さっきの文章同様、ここで言っているのは、軍の要請を受けた業者が、残念ながら中には悪徳業者もいたという事実のみです。その認定を裏付けたと言っているのであればその通りですが、 再度言いますが、これをもって軍による強制連行があったということにはなり得ません。続けます。次の文において、判決後の1937年9月に、陸軍省が野戦守法規定を改定し、必要ある慰安施設をなすことを得ると追加し官報に記載。これにより、日本軍慰安度設置が法的に公然と認められることになりました。 とあります問題をすり替えて大騒ぎしようという意図が見え見えなのですが、日本はそもそも慰安婦制度はなかったなどとは一言も言っていません。強制連行はなかったと言っているんです。この記事はことさらに、日本軍慰安所設置が法的に公然と認められることになりましたと強調していますが、それのどこが問題なのでしょうか。日本はすでに 公的慰安所の存在は認めていますし、世界にも公設の慰安所を設置した例は数多くあります。もともと日本軍による強制連行を問題としていたはずなのに、強制連行を示す事実が一つも出てこないので、慰安婦制度自体が問題だという卑劣なすり替えを企んでいるようにしか思えない書き方ですね。強制連行はなかったというのが日本の主張であり、 慰安婦制度そのものを問題視するのであれば、公設の慰安所を過去に設置していた世界各国にも同様に不平不満を言うべきです。続けます。記事は解説部分に入っていきますが、ここで詳細を記載しています。まず、多数帝国軍海軍の中東を見るに至ったことをもって、海軍指定慰安所なる名称のもとに従来の営業を拡張することを欲し、 協力者を集めて日本の婦女を女給または女中に雇うと騙して上海の慰安所に送ることを防御したとあります。日本軍の中東拡大を背景にしてもともと海軍兵士を相手にしていた慰安所の業者が儲けを広げるために日本人婦女の誘惑を防御し実行したのですという文章があります。ここで新聞赤旗と神議員に問いたいのは 日本人浮上の誘惑を防御し実行したのは一体誰ですかということですね。記事にもある通り、それを暴御実行したのは慰安所の業者です。民間の業者です。軍が民間の業者を騙して連れてこいと先導したというのであれば、その証拠を出してくださいということです。軍が先導したなどという証拠は一切出てきていません。記事は次に。判決文書は、 行き先は兵隊相手の食堂である。食堂の助給で客を取る必要はない。衆議などで1ヶ月200円300円くらいある。上海の親し屋の助中などと還元で誘い、女性たちに上海行きを承諾させ送ったことを有罪と認め詳細を起立しています。とあります。これこそまさに逆説的に軍の関与がなかったと言える証拠です。 ここに書いているのは民間の悪徳業者がどのような手口で騙したかについて軍が赤裸々にその手法を暴いているという事実だけです。例えてみるとこういうことです。今、東京五輪のスタッフについて中抜きが話題になっていますよね。五輪委員会から支払われるスタッフの日当は35万円と言われております。そのスタッフを実際に集めるパソナグループが定めた日当は 約1万2000円程度と言われており、その中抜き率は実に 97% と言われています。これをもって五人意が悪いと果たしてなるでしょうか叩かれるべきは 97% にも上るピンハネをしているパソナグループと竹中平蔵氏であって、35万円という日当を払っている五人意が叩かれるという理屈は成り立ちません。これを今回の記事に置き換えてみると、慰安婦を募集してくれ、 といった軍が五輪儀。騙して連れてきた悪徳業者がパソナグループということになります。誰が悪いのか一目瞭然ではないでしょうか。続けます。これまで日本政府が統一見解としている慰安婦の強制連行を起立している文書はないという主張を覆す貴重な判決文書です。海軍指定慰安所に女性たちを騙して送ったことに裁判所が 業者の法的責任を認めたものですとあります。裁判所が認めたのは業者の法的責任です。軍の法的責任を認めていないばかりか、そもそも軍の法的責任そのものがないわけです。日本政府の統一見解は、当時の日本政府及び日本軍による強制連行の事実はないというものであり、この判決文書はその主張を覆す証拠とはなり得ません。 あくまで民間の悪徳業者が騙したということしかわからない判決文書なのです。文書は最後。こうした政府と軍の手続きを経て、慰安婦の強制動員が制度化されました。その発端が今回の国外移送誘拐事件の有罪判決です。という文書で締めくくられています。慰安所の設置を公的に認めたことが、なぜ強制動員の制度化につながるのでしょう。 論理破綻とはまさにこのことです。繰り返しますが、日本は慰安所はなかったなどとは一言も言っておりません。強制連行はなかったと言っているんです。今回、神議員が入手、公表したこの判決文からわかることは、民間の悪徳業者が還元を用いて日本人不寿を騙したという事実。それを日本軍がしっかりと発見し、裁判にかけ、 悪徳業者に有罪を下したという事実この二つの事実しかわかりません。この判決文には、軍が民間の悪徳業者に騙して連れて来いという要請を出したという事実は1ミリも含まれておりません。むしろ、悪徳業者をしっかりと発見、告発できるほど、日本軍の監視体制はきちんと機能していたという事実しか浮かび上がってきません。繰り返します。 この判決文から当時の日本政府、日本軍が強制連行を実行したという事実は何一つ浮かび上がってきません。浮かび上がってくるのは民間の悪徳業者が騙して連れてくるという手法を用いており、それらの悪徳業者は日本軍によってきちんと裁かれたという事実だけです。これがなぜ強制動員制度化の発端となるのでしょう。それにしても、 こんな子供にもバレるような稚拙な論理を繰り広げてまで、神議員と新聞赤旗は一体何をしたいのでしょうかこの記事を読んで、日本国民が、そうだ、神議員と赤旗の言う通りだ、となるとでも思っているんでしょうかだとしたら、日本国民も随分馬鹿にされたものですね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。